はい、今日までーす。別府に来ました。こんな感じですね。の今別府駅ですね。まこんな感じで。旅人を年頃にて。やばいっすねー。はい、ここにあのー、なんだ。マレーシアに行くまでの間。 ちょっとどれぐらい滞在するかわかんないですけど、しばらくちょっと、まあ、コロナが落ち着くまでここに 滞, 滞在しようかなと思ってます。で、今日は清水さんが作ったミッションがあるんで、まあ、それをですね、しながらこの別府の街中をいろいろ散策して、まあ、美味しい、まあ、ご飯食べたり、観光して、まあ、ちょっと夜ですけど観光したりして、まあ、どういう街なのかっていうのを あの知って今の勉強していきたいなと。それでは今日はミッションしっかり楽しみたいと思います。よろしくお願いします。 ミッション2つ目まで終わりましたで別の繁華街なんですけどまあ今日日曜日なんであれだと思うんですけど全然人がいないですねでミッションの途中になんかまあ今日11月29日なんですけどいい肉の日ってことであの美味しそうな肉屋さん見つけたん で, でそこご飯食べ行きたいと思います やっちゃいました、えー、友達と、あのー、メッセージやり取りしながらミッションやってたら「ああ違う」